遠山さん江口さんや ハ, や, やハローっはハヤッハロー僕がメールしたのは他でもありません総裁をこのままにしていていいのでしょうかえ<笑>なんだそれどういういこと速水さんはいまだに散歩係ですし遠山さんもあと一歩で総裁にたどり着きますそろそろ反撃を開始して自分の地位アップを目指 し, 目指してはいかがでしょうか 早くあのビジネスボッチを引きずり落としましょう<笑>あとここまで言ってなんですが僕はになりたいのですしかし現総裁の後任などどうでもいいので副総裁である富山さんに後任をいただきたくこちらにメールしました<笑>すごいね是非富山さんの素敵な後任をお願いしますステッカーも欲しいです後任お<笑> 総裁のブンで公認をするとは何事であるかフフフビジネス墓地には負けないので や, やばい。なんかちょっと強気だぞこの副総裁副総裁すごい権力を持ち始めますね、まあ、確かに今日は権力ちゃう革命起こしちゃうのか、はい、革命された革命起こしちゃうのか悩しちゃうぞ、えー、散歩ばかりはどうしようチェイクをしようさんからいただきましたどんな髪赤くなったですか気分です<笑>初めて見ました<笑> ああ続きまして、ラジオネーム、リゼロから始める墓地生活さんからいただきました<笑>。ありがとうございます。総裁、ぼっちろーん。ぼっちろーん。法シ部ラジオとぼっちラジオが終わってしまい、非常に残念でしたが、今回復活するということで、初めて投稿させてもらいます。総裁、質問があります。いつになったらまた、リゼロラジオに出るんですかこらーバカ野郎バカ野郎か 全然違うんだよ、作品がラジオネームジャックさんからいただきました、ありがとうございます江口拓也写真集ミート t 好評発売中買ってね<笑><笑>宣伝したのでステッカーください、公認ラジオネームお昼のサイレンさんからいただきました、ありがとうございます江口さんもちろん、もちろんボッチにはならない通知でおなじみでトーク画面のスクロールもできたことがない LINE しかし最近友達ができましたお なんと2017年2月1日にソロデビューする遠山奈央さんから LINE が来るようになりましたこれでもうぼっちじゃなくなりました勝ったなガハハ<笑><笑><笑>あれこれもしかしてあれじゃない公式アカウント奈央ちゃんの公認ラジオネーム石州さんからいただきましたありがとうございます とうとう自動ドアまで開かなくなりました公認お願いします<笑>存在を認められない<笑>公認<笑>ラジオネーム赤いレッドさんからいただきましたありがとうございます、えー、<笑>メールコネ、LINE ねえ LINE 来ねそもそもアドレス教えてね彼女いねえ居場所もねえ大学校内ぐるぐる朝起きて飯食って帰ってくるまで終始無言話す ことね、相手にね、席を一日一度する。追<笑>伸、最近、上坂すみれさんの公式アカウントからラインが来るようになりました。すみぺのブログ、面白いですね。総裁もぜひ。<笑>みんなこうやって、なんか投影作るんだね。寂しさを紛らすんだね、みんなね。俺も作ろうかな、公式アカウント。公認。<笑>続きまして。 ラジオネームまさむねさんからいただきましたありがとうございます。エビ総裁こんにちはこんにちは。最近ポケモンを買いました。ゲンガーが好きなので作ろうとしたら交換で進化するポケモンでした。<笑>交換してくれる友達がいなかったです。ポケモンはもうやりません。<笑><笑>やって！公認！続きましてメイド姉妹よりペテルハさんからいただきましたありがとうございます。投稿中に。 美少女降ってこないかななんて思ってたら鳥の糞が降ってきました。<笑>そう哉<で>。<笑>人生って残酷ですね。公認お願いします。公認。本当にいるんだね鳥の糞 降, 降ってくる人ね。たまにいるよね。続きまして、えー、チェルさんからいただきましたありがとうございます。休日は一人でとあるラブをプラスするゲームで早見さんに癒されています。公認。<笑> ラジオネームぼっちなベーコンさんからいただきましたありがとうございます学生ですここ最近のことです体育でダンスの授業がありグループを自由に決めろという鬼みたいな命令が下されぼっちだった僕に誘ってくれる友人もおらずえもちろん余り者のグループになりました別にここまでならぼっちなめんじゃねえぞと他の党員に怒られそうなのですがなんとグループ全員友達おらずのぼっち軍団でしたもちろん発表はうまくいかずに心に傷を負っただけでした<笑> ちなみにチーム名は人選ミス<笑><笑>公認えーえー、ラジオネームエクスプロージョンさんから頂きましたエ江口総裁ぼっちろんぼっちろーみの親に冗談は顔だけにしなさいって言われました<笑><笑>エ江口総裁こんな僕の顔を冗談じゃないと公認してくださいあ、あとこのそばニキ頑張ってください<笑> やっぱ、えー、高橋り恵さんに公認されてうるせえなーなんか出すんじゃねえよ、そういうの。公認